連は平成13年に蓮を結成いたしました艶やかなピンクの裾よけの女踊りは美しくしなやかに男踊りはダイナミックに宙を舞い子供踊りは指張り提灯で元気にキレよく踊りますそして三味線や笛の音を生かした鳴り物は本間徳島の成長を奏でますまた平成20年1月より 徳島天水連と姉妹関係を結び本場徳島の音と踊りと心をお伝えすべく日々精進しておりますどうぞ皆さんのご声援よろしくお願いいたします